で楽しんでいこうじゃないか秋田まるまる愛好会の皆さん秋田氏よりよろしくお願いしますはいどうもこんにちははい秋田まるまる愛好会は今年で11周年迎えさせていただきましたありがとうございますはいこれからお送りする曲まるまるパーティーという曲、えー、途中にまるまるっていうねポーズ 描くところがあるんでお客さんもお手好きの方は一緒に楽しんでくださいよろしくお願いしますそれではまるまるパーティーミュージックスタートさあ我々は交差に吹かれながらも踊っております 我々はね、みんなを楽しくして盛り上げていきたいと思いますどうぞよろしくお願いします ありがとう。さあ、やってまいりました。北丸丸愛好会のまるまるパーティー。マルマル 丸丸丸丸、まるハッピー」「もういっちゃいくよ丸丸バーズ」「丸丸丸るまるまラッー」マルマルマル「セットシーカエス」「サンダースーフー」「セクロースドー」ター「まずそっといくぜ?」「あの 「ちんばもばんばもよこぶ」「やれんそらんそらんそらんそらん」「よいしょそらんよいしょ これから始まるマンのパーティーが一気に始まるよ っちゃっ丸々ってるよ丸々丸々丸々シップ○○○○○○○○シー○○ーーテイクトロス○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○上クク、ね、がってまいりました秋田行こう会○○○○愛○会さあ、みんな踊れてるかな イケてるだろうじゃあさいごまるまるポーズで終わりましょうかせーのまるまる。 写真撮れましたかはいというわけでまるまるパーティーでした今後からは、えー、日本ど真ん中祭りの、えー、祭り花という曲をお送りします秋田で踊るのは珍しいと思いますんでので今後ともよろしくお願いしますありがとうございましたはいありがとうございます